一緒に行こう小さかった頃からずっと繰り返し見る夢がある見知らぬ世界見知らぬ友人 見知らぬ別れ。自分じゃない。誰かの人生を体験する感覚。小さな本島の周囲に点在する。さらに小さな無人島。あとは海。どこまでも続く空。それが世界のすべて。この海の向こう。 空の向こうに、夢で見るおとぎ話のような世界があるんじゃないかと思い始めたのは、そんな夢を見るようになってからだったと思う。巡る世界の先で、あの夢で見る友人たちに再会できるんだろうか。砂浜に大の字に寝転がり、空に落ちていくような錯覚を感じながら、 いつもそんなことを空想する毎日だった。